まあ い, いやモニターの配信には映ってると思うんで<笑>、まあ、禁止はいはい決まったはいじゃあ先方決まったんでそうだ座ってください 1P 側がバイパー破天荒クレジンチーム 2P 側が 小,、えー、小江戸ともコテさんですね、えー、先方は小 江, 小江戸さんとクレジンさんですはい今日は、えー、とゆうべがさんが遅れてきたのでゆうべがさんと店員さんの方ですね じゃ あ, あの間違ったんで殺してくださいキャラは固定ですじゃないんでしょうかさすがに 3on3 なので多分固定だと思います1人とかだったら多分まあコロコロ変えてもよかったけどねうん 3on3 で変えるとすごいことになりそうでアハハハハハハハハハハハハハハハハ はい、レガは速くていいですねさて一応固定<笑>今もうハゲさんのさじ加減で今決まりますけどルールが自由ですキャラは自由です、はい、キャラは自由だそうです何使ってもいいそうです先方だけは教えてくださいね これははめ、切れない。めくりがガード、暴れている。これもガード、刻んで投げて受け身がなくて、今度は表面から食らう。かぶせありだと、かぶせありだと、どうですかね。ま、ま、あまり<笑>、あまり<笑>。さあ、ファイヤー。号旗はなしですね。さあ、フレーム打って。 さあ、ニーで対空されて、深めに行った。め、ね、くりに行った感じ。さあ、もうファイヤーが打て、打ってる。ゲージがあるから、打ってる。ダブルに引っかかって、これは使っていって、固める、固める、固める、テンプル。あー、いって、うん、下段重ねに行ったが、ちょっと早かったか。投げが勝っている。えっ、ー、と、破天荒さんとバイパーさん、あとはどっちが出るか。 あ天功さんが行きました ね, でねちなみに次のチームが杉さん杉さんとエクスパーさんと瀬尾さんがこのチーム対戦相手はタコ様長州千本さんおっチームメイトが来ましたよゆうべがさんチームメイトが来ましたよかったですね金子さんが来ましたねよかったですねお見事遅れてくるとゆうべがさんと組めるシステムだった 新しい知らないシステムさあ裏に回っていたダブルーだと裏に回れるんですよねバックジャンプして勝っているのはおーっとうまいこれは よ, よく見るやつダブさあ画面端にいったが特に問題はないのかゲームプラン壊すコパン昇龍からめくりから投げる 波動拳さあ、これはいい対空している。表から下がっていた。ツーヒットになって波動拳食らう。めくりがガードから中骨しに行ったが、これは最速で暴れていた。投げだと思ったら投げ返されている。ヘッドプレスからうーん、危ない。ヘッドプレス、どうする声、これどう台足届くのか 開幕は下がるこれは下がってまたしても定位置こいこいとさあ、創龍はすかされる集団から刻んでなあこれは刻んで小江戸画面端行くと画面端行くと割と創立すかす間合いの位置取りとかがやりやすくなっちゃうっていうのはありますねさあ ここはバイパースのホークで行ったさあしかし、えー、小江戸・テと友なんでまあコテさんの差がとかちょっとき ち, きちめではあるがいけなくはないがおやめておけからはめジャンプで頑張るしかし画面端だコパンで止まる投げられる しっかりと追い込んださあ開幕歩いていくが上下しっかりピオリーチ反撃はないちょっと歩いてたから大事に行く小江戸上通らない最後で突っ込むめくりはおーっと逃げたつもりがどっか引っかかるこれは危ない大丈夫 垂直大キック対空がコンドルで透かされたが問題なかったこれは垂直で木を見計らっているバイパーホークしかしそこでうーっとあまる台でしっかり投げてるぞおーっとフォローもできている逃げたが相ちこれは引っかからない地上フライにはならないおいしい さあ、どうするわからないわからないはまるこれはお見事上に逃げるんだろうとトマホークが置いてあったトマホークそこはまあ、当然の小手さんのサガット結構きちいなぜならサガットの手足が長いのと カ。わっとこれうわでもどうすんの力でいった力でいったがコテさんスト2の若い子は廊下なんですね動きがさあいったうわあっとこれはしょうがないこれは大概にしかし体力リードしているいけるのか あのチューキックは下タイガーが潰れるやつそれ<笑>あうちどうすんの上だった上だった<笑>上手だった上しっかり通らない減りましたねラウンド負けてるっていうのもありますしうわーアパカだけで体力がなんか溶けた これは大パンチの2 d うおーっとしっかり待っていたさあ今度も通らない待ってますね徹底的にさあ今度はう打ち通らないーどうなるよ2択だ純粋な2択アパか打つんかい打たないんかうまーい アパが打ってきたこれは2位で取ってしかしまた分からない1ラウンド目のような展開さあ2位うお下タイガー下タイガーゼロドットは吉どうする下タイガーだった勝ったのは小江戸智子手チームはい えー、次の試合は セ, セオエクスパスギーと千本聴取タコ様キャラ自由はいやいつでも自由ですよいつでも自由ですよさあはいタコ様早く準備してほらはいじゃあ先方の人間とキャラクターを教えてくださいじゃんけんもしといてね 2P ということで、えー、キャラクターと戦法を決めたら教えてくださいはいわかりました OK ですでも俺にだけ教えてくれればよかったそう外の早くほらここじゃないよあなたたちの戦いの場ははい戦法決まったもうこっちは決まったから今手挙げて はい、どうぞキャラクターが効いてないけど両親に期待してあーさあいいですねキャラ間違えたそうですじゃあまた殺してくださいリセットしてもいいどっちでもいいはい、えー、ガイルだと思います杉さんはおそらくでもこのベガンを見て突然ブランカとかを見てもやってもいいなぜならキャラクターを聞いていないから<笑> これはセンボンさんはガイルもうまいガードしっかり入ってこれはめくりにはいけないがもうガイルがあかんこれは削りセンボンさんはフォークも、えー、デガも使いますねデガは結構強い結構強いぞしっかりできている杉さん いけるかな固めて固め ら, られ入れ替えて攻守入れ替えたいソニック打った打つしかないんだ固められるさあまで切り返して大キック冷静大キック千本さんがもう相打ちでもいいぞというような動き逃げようとするが逃げられないさあ杉ギガエル追いついてきた おっと上りうまくてさあ今度は千本さんの取られとかしかし杉さんが5パンで止めてソニック打って近づいたところは迎撃されうまー2位が出ちゃったさあエクスパはダルシム使ってもいいんだよ久しぶりにウだそうですはーい さあ、通らないが、大キック。これは投げている。垂直。うろうろ。波動拳を打たないエクスパー、打った。マリオで拾って。やりたいやつね。大竜巻の意味。投げて。はい。 下がって投げられている昇竜がなんかドンピシャで育って中ゴスファイヤーうー読んでたけどタイミングが違う竜巻竜巻大竜巻違った小竜巻だったこれは引っかかって削られるタコさんは行けと。 長州さんがいや別に残ギを使わなくてもいい残ギしか使えないそんなことはないそうなの歩きスクリューは下がられているダブラリ出なくて対空出なくてダブラリ出て食らうアントビからなんか変な感じになっているダブラリ出る ダブルリダブル リ, リが出なくて上通ってファイルだなぜちょっと安いがうーんまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあストツーですよ歩いて大事これは竜巻でしのいでだとか言っちゃうこれはタイガースタイク さあどうせ飛んでくるだろうと呼んでいたが引っかかる上通ってこれは読んでいたしっかり勝利を見てから前に切り返せたのは良かったと思います飛んでいるがさあこれは潰されて歩きはうまいさあつくり入って暴れるそうね そうね大パン刺さるけどファイヤーも当たるさあどうする切り返して真空はさああるがどうすんの危ない今真空食らうかと思ったうまいバックジャンプ読んで大キックだったらもうちょっとわかんないんですけどなぜかショーパンバックジャンプ大キックに台足合わせるのは結構むずいんですが さあ、瀬尾さんのチュンリーが大将で出てきた龍ではない龍のわけがない<笑>さあチュンリーより龍を使った方がいい組み合わせはあんまり思いつかないけどフェイロンぐらいかなちょっとよくわからないさああーこれはタゴ様がもう帰ってこない帰ってこれないあー<笑>あきつ い, きついきついきつい ああきついぞああ帰ってこれない<笑>あーああ違うこれは完璧別にタコ様がなんか悪かったわけではない気がするが悪かったわけではない気がするが瀬尾さんがよかったうーんいいぞ全然あるここまで詰めたら大したもんだああしかしこれは陣地だいされるぞ中央に戻ってきた さあ早く画面端に切り返したいさあ潰してどうすんの上しおんでいたタコさ様がしっかり取ったさあ一発勝負懺悔ゲチ振り不利とはいえわからないさあはゲぬいからはあるい<笑>ったような気がしたけど<笑>さあまだまだまだあるぞなぜなら画面端は近くなかった遠ざかったさあ これは通らないタコさんもいい動きはしているが引っかかってさあさっきのようにいけるのかもうあと走ってこれは投げ返される悪くはなかったけど悪くはなかったんだけどね投げられちゃったさあ長州さんが剣だと思いますけど あ剣ですねえー、ちなみに次の試合がお茶丸中野友澤チームと青木サイクロンウネロードのチームですねなんかゲームしてたら一応ちょっと用意しておいてくださいえー、お茶丸友澤青木サイクロンウネロードこの辺りちょっとお願いします投げてどっか行っちゃう<笑>どっか行っちゃう なんでや途中足下さってこれは完璧抜けられた青沢いるのかっているよさあ近距離中キックで対空して投げる強き竜巻で暴れたが中パンチだったさあ詰めてさあ下がる下がる下がるスペースはいっぱいあるからガードもできちゃう たまった背中蹴りで抜けてどっか行っちゃう踏まない膝で強引に行ってどうするバックジャンプだったすごい逃げ方ださあ先ほどは戦列抜けられているがさあジャンプ相手のジャンプンさあなんかインターセプトハードを打って これは原空脚竜巻読んでいたかさあゲージ止まったどうする差し合いに来る瀬尾淳璃うわーっと潰して膝からテンション出すこの男中大ピオル完璧さあ中大はちょっと痛かった痛かったね千代翔さん じゃあ、っといてくださいって言ってもしゃべれないから、えー、お茶丸中野友座チームとー青いうね、ロードチームでーすじゃんけんをじゃあ友座、えー、さんとうねさんじゃんけんして 1P2P 決めてください青いに聞いた方がいいんじゃない青いに聞いた方がいいんじゃない<笑>はい青斎さんは青いは 2P 取ったなるほど はいじゃ 先, <笑>先方教えてくださいね先方先方教えてねああああはい きましたさあはいじゃあ両方先方聞いたのでじゃあスタートしてください<音楽>おっと 1P2P をミスった はい、じゃあ改めてお茶丸くん バ, バルログとロードエッサがですねこれまた露骨な強キャラ対決となりましたが大幅リードしたのはお茶丸くん。 が詰まってきている差はないさあ爪が爪が取れない体育上見てたでもこれどっちが強いのかな多分バルドグバルドグかなこれでも あ, あ上出ますね 対空は見逃さないさ あ, あダイヤ足タイガータ イ, タイガータイガータイガー投げてもう一回もう一回投げるもう一回投げる S には投げが S キャラにはね投げが有効です歩いてったけど足が出ていたお あ2人目でトモザさんが出たあエッサ側は何としても潰しておきたいってことでしょうかねさあこの画面端が厳しいぞベが。 タイガータイガータイガーガードしてが投げて投げ返すさあここでトウモザさんが落ちるのは非常にまずい投げて投げてタイガータイガー起き攻めがガードしているさあ5ヒットピオラない が結局死んじゃいましたねあヘッドプレス警戒ヘッドプレス潰す飛びが入っちゃった終わったかこれ残ったけど中足何をしたんだ最後 あ、ここで青イさんの残ギさあベガ残疑ベガ残疑結構5分ぐらいなのかなこれ立ち回りはねベガなんですけどねあー 残, った残った残った残ったまだあるあるあるああないなかった 止めるまあベガンは、ね、無敵技ないから1回、残ギに捕まると結構厳しいと思うんですよねまあただ、その捕まえるのが非常に難しいダブラリうかつに振るとねホバーが飛んできますしね。 あーこれ苦しいダブル2あー遅い<笑>あオスあイサーもう 1P じゃなかったから仕方ないですね 1P だったらね状況は一変してたと思うんですけどさあ 2P は大将が ウネガ イ, ルさあガイル結構やり込みを見せていますからね実力どんどんつけてきてますねあっおく暗い投げさあなんかベガが瞬間移動して最高 おー見えないあれは見えないああ乗っかっちゃって裏ガードお肉お潰してるアッパーさあよく対応しましたねあこのバックジャンプに食らっちゃうのが痛いですね 潰しているおあ、まあこれはかなり安くすん済んだ形ああいうッケーおおうねがいるこれはでかいっすね お, ーおっとおっと 中野ダルシムあこれはもう勝ちに来ましたねもう 勝, ちゃい勝てばいいんだというこの無情なダルシムあさあうねがいるねせっかく 友ザさんを倒したと思いきやとんでもないの出てきましたよさあ頑張れ頑張れ頑張れい<笑>けるいける、まあ、8、2って言われてるけどねいや逆に言えば2はか勝ちの目が 2, 2はあるってことなんで あの、いけますよさあここで2を引けばさあ ま, まだまだまだまだあーああ何も起こらない何も起きずはい次カワシムニーヤ中島チーム対ゆうべがはげ金子チームです はい、えー、っと大丈夫ですかあゆうべがさんはいますね、金子さんはゲームしてそうな感じだけど、新、え、谷、ー、さん、川島さん、中島さん、はい、新谷さんと金子さんですかね、いないのが、じゃあとりあえずじゃんけんで、1P、えー、2P 決めて、ゆうべがさん、川島さんとじゃんけん、新谷さんと、新谷さんだけですよね、いいねさん100円ください。はい 皆さん、皆さん、ゆうべがさんいるから来ないって。<笑>さあ、大会ですら、<笑>どっかに逃げる。<笑>大会はさすがにもう逃げ場はないですからね。<笑>やってもらわざるを得ません。さあ、<笑><笑>さあ、さあ、 そうだよ<笑>ちなみにこれ何毎回何使ってもいいというルールなのでほ新納さんはホンダを使うというあの責任はありません<笑>えとあれですよね 1P2P は決まったんですよねじゃあ先方だけ決まってないゆうべがさんが勝ったところまでは知ってる、はいはい、じゃあ、えー、と先方のキャラと人だけ言ってください何使うんですか 何使ってもいいんで、一応<笑>。オッケーです。何使うんだろうね。ガエル、何、ガエルでいいのかな。<笑> ガエルでいいのかな<笑>あガエルを使うといや、バルログを見てからこんなに変えてもよかったんですよ<笑>さあハゲさんのバルログ踏んじゃって結構ガエル戦はバルログちょっと難しいコツがいるなんかさあバックジャンプ結構バルログの技に対抗する 技が多いのがこれはがいるこれはこれはさあとか言っちゃうめくりに来る投げておめくりになるの今のへえ画面端に投げた後 ジャンプししたたら裏にいましたねねえ表だと思ったけどまさか裏から小足が重なるとは分かんなかった今あそこから死にますようん、はい、金子さんがちょっとなんか龍べガさんと金子さんの間で何 か, も何かが行われて金子さんが行くことになりました<笑>確かにねこうカワシムさんがいる以上最後にガエルを残すのはちょっと気まずい さあ赤いガイルが中島さんのガイル、えー、何色か分かんないんですけどちょっと色が濃いのが金子さんのガイル裏剣は裏剣のダメージの方が多いですねさあ勝っているのは中島さんこうなるとちょっと厳しいか守りきるのは中島ガイル攻めなければいけないのは金子さあ行ったこういうちょっとした積み重ね大事 えー、ガイルが押されている踏んでしまうガイルが踏んでしまうさあガイルが勝っていてさあガイルがしっかり相打ちタイプ。さあチョップで潰すさあこれはガイル厳しいガイルさあクラウがこれはガイルが体力勝ちこれはしっかりガイルが勝っていったさあガイルが お互いソニック打って打ってさあガイルがちょっとリード負けているのはガイル頑張らなければいけないさあちょっと負けてるガイルこれはしかしガイルの側もリードは取りたくないさあ投げるガイルがここで逆転裏剣さあちょっといいダメージを取ったのはガイルさあソボット悪くはないがチュー さあどうするガイル攻めるかさあ中足当てて攻めなければいけない守りきれるかガイルダウンはちょっとおいしいダウンこれは中足で暴れるこれは厳しいタイムがないぞガイル投げた通らない通らない勝ったのはガイルゆうべガさんが頑張る これはこれは川島さんは新谷さんに「本田使ってね」と言うしかないんじゃないでしょうか<笑>さあ本当に順番決まってるしっかり中島カエルが反応して投げ返す投げ格んですけど頑張ったうお踏んだと思ったらさあ普通うおっと潰して 飛んでくる逃げるがさあ相打ちしかしこれはめくりにはいけない投げ返すのはゆうべがおお上から行くがなフライ投げされているソニック打ってめくりが当たらない上早めに出していたゆべが一気に画面端追い込んで さあ投げる最後で固めるずらしてさあ体力はリードしたのであとは料理じっくり相打ちもできないさあこれは相打ち OK のミドルキック2番目は誰なんですか川島さんなんですねこれは<笑>これこれ仮にこれ川島さんがやられて新ヤさんに行って剣使うよとか言ったらこれチームメイトもう何を言うか<笑> しょうがないじゃないんですよ<笑>さあ突っ込んできたさあっとピヨらない<笑>まだピヨらないこのダルシウムしぶといしぶといが体力がもうないどうするさあこれは今の飛びはなかなか落としづらいチョップも打てないさあ上から突っ込んできた投げ返す 重ねてまだ暴れるさあ夕べがもう硬いぞ動き中継で固めて画面端ちょっと厳しい逃げてまだファイヤー打つフレイムファイヤーこれは暴れていないぞめくりが当たって高めから投げる投げ返すファーフレイムインフィルノだったと思う逃げるさあ夕べがここから分からないんだな殺しきれるか あーっとガードしているがまだここでこじ開ける投げるさあほんとにしぶといゆうべがほんとにしぶとい<笑>投げたと思ったがどうするんですか新ンさんこれ対象戦ですよ分かってるんですか<笑>対象戦ですけど<笑>ああいやうちにいいんですよ何を使っても今日自由ですから えいいんですよチュンリー練習してるからね最近チュンリー練習してるけどああいろんなものに負けて本ダが選ばれたさあまあ確かに最近チュンリー練習してはいるんでありだとは思うんですがさあ体力奪われて 投げうわっピオレ投げる欲張り投げ返 す, げげ返すこれはガードしてわからないうわっとこれはドンピチャで飛んでる最後で削ってバックジャンプからズッき まだまだわからない飛んでいるいやよく飛ぶね本当にね。本当に よ, よく飛ぶね本当にねちゃんと<笑>さあこれはゆうべがさん不満げこれは不満げですね<笑>さあ勝ったのはゆうべがチームえー、では次2回戦というか準決勝ですね小江戸さんともさん小手さんのチームと えー、杉エクスパー瀬尾さんのチーム あ, あ, あんなに納得いかなそその人 さあ、決まった決まったって思いまさんはどっちでもいいのワンピー<笑>はいどっちでもいいはいじゃあ先方決まったら教えてくださいあっちはあっちは杉さんかエクスパーかどっちかどっちでしょうねこっそり教えてください こっちは誰が出るんでしょうね決まったこっそり教えてはいわかりました<笑>じゃあ向こうは決まったみたいなので友さんチームはえー、と、なんとなく座ってください じゃあ、いいですよ、もう決まってるんでどうぞじゃあはいどうぞエクスパーどうぞ小江戸さんですねさあおなんかちゃんと紳士ですよね皆さんねキャラクターは自由なのにそしてキャラクターは特に効いていないのにしっかりなんかちゃんと想定通りのキャラクターをみんな使ってくれる なんかダルシウム使った僕がバカみたいになってね。ち ょ, <笑>、ね、ちょっと、よくないやつみたいになっちゃった。<笑>悲しい。さあ、台形でお釣りスピヨンのかいしっかり決める。ああ。お、台足でお釣り。中パン 埋めてこれはしっかりお釣り取ってったさあ出てくるのは杉さんのガエル杉さんがもしかしたら杉さんがホンダとか使えたかもしれないだろうガエルさあ しっかりサーマーで切り返すさあ、サーマーは取られて中パンで投げ返そうとしていたかなんか安いどっか行っちゃうどっか行っちゃうのはどっか行っちゃうのはなんかこう当たり方が良ければ後ろからサーマーで蹴れたりするんでやってみる価値はあり潰されてそろそろピヨリソー サマーで切り返すしかし2位で襲ってくる難しいぞレガ戦難しい正解が分からないソニックソニック正解はとりあえずソニックを打つことなのかさあどっか行っちゃう中継に切り返したセオさんの出番ださあ、えー、ここから声どこて TOMO 瀬尾さんを倒さなければいけないがさあ大慶中継かな中継で取って下がってガード下がっているさあ瀬尾さん全く攻めない全く攻めないさあ体育投げる さあコントロールさあ裏に、ま、投げ返しが今微妙だったダメ味はつらいぞあ死ぬ死なないさあ瀬尾さんが何かを探っているような動きさあ100列多めでしたね さあ、出てくるなこてさんのサガットサガットかは分かんないけどサガットだと思う S でもい、e、い X でもセオさんサガット戦ちょっとよくわからんって言っ て, 言ってたんで全然あると思いますゴーケン とりあえずこれはゲージを貯める感じかなそうそっちで貯める背中蹴りから踏んでしまうあ狙ってたやつあっパス当たりよくあるさあしかし画面端に追い詰められると厳しいジャンプぐらいしかこじ開ける方法がないんじゃないかなんか気づいたらゲージが溜まってるチュンリー そうおー、なんだそれさっきも見たやつチャージ完了してちょっと体力リード足りないんじゃないかこれは足りない頑張った投げられたら死んでた可能性ありさあ開幕ジャンプしてった踏んでアパカが待ってる なるほどさあたまったがさあしっかり見ているこの男埋めてアパカで切り返すさあ体力リードされているがまだまだあるぞいいジャンプがさっきから決まっているがもうされない大軽で対空さあ開幕打っていった飛びが刺さる 痛い痛い投げるさあかなり瀬尾さんがラウンドごとに動きを変えてくる抜けるー抜けるんかーい大慶投げるさあ1ラウンド2ラウンド目でデータを作っていたか これは TOMO さんこれはかなり難しい試合になりそうだ友流とチュンリー瀬尾チュンリー開幕は歩いて攻めに行くさあ追い込んでいるのはさあ壊しファイヤーハどドそういう切り返し方もある 刺さってお互いさあうまいこれはどっか行っちゃうたまったがうまく使わせてくれるのか投げにいったが勝利待っている投げて固まったところにダイゴスから投げお見事さあまだ前に行くぞセオチュンリー今の百0列かなりうまい これは天空脚さっきも見た固めて固めて何それなんか A パーっぽくなってるけどコパンで落としてこれは刺さらないめくりは当たらないがバックジャンプ避けているさあチャージ完了しているだろうこれは抜けてしかしあとヒ1ヒットになるいいファイヤー打っている わからないこれは相打ちそういうこと今度は上さあ一気に画面端までいったがここからが龍は強いぞさあたまった投げる強気たまってるからねうわー出た<笑> うお投げに来ない投げる最後に投げるいやらしすぎる勝ったのは杉エクスパスよチーム、えー、次はねお茶丸さんと中野さんと友田さんあとは、えー、ゆうべがハゲ金子さんですはいじゃあやりましょうはい ではじゃ あ, じ ゃ, あ, じ, ゃあじゃんけんして 1P2P だけ決めましょうかグさあどっちだ 2P なるほどでは先方を先方をタコ様に申告してくださいそこにいたから さあ、どうするはいいやいいタコ様に言えばいいけど<笑>タコ様に言ってください僕チームなんではいじゃあ座ってくださいお茶丸さんが何使うのかなまは<笑><笑>はい間違いが起こりました っっって言って言なかった決まってたなるほどねいいさあ、えー、お茶丸さんがホンダで、えー、我々としてはハゲさんのバルログ読みだったと思うんですけど上行ったああ、死んだんじゃないのう<笑><笑> さあ金子さんがガイルどうしましょうねこれダルシム使っておきますねとりあえずこれね、うん、そうですねこれはダルシムを使いましょうはいああ厳しい頑張ってほしい悪くはなかったあの百貫を食らってくれるんであれば全然チャンスはあるぞ食らってくれないさあくらってしかしプレッシャーを与え続けるのが大事 悪くはないさあこれはジャックソニックだったダイヤス行イクダイヤス行イクおっってくらってくれないあーっとこれはやられてしまうじゃあダルシム使います はいはい、じゃあちょっとだけ久しぶりにマイク持ちますわ。えー、まあ、トネピーが、まあ早速なんか持たなくていいよと、リアル勢からあの煽りがありますが、まあトネピーがここ被せで、また楽しみで行ってますね。まあね、ここまでね、被せでいったらもう勝たなきゃっていうところもあるからね。逆に、カネコガエルが勝ったら美味しいよって展開で。 今のところ、まあ、ダルシムがちょっと体力有利ってところですが、おっ、中足入って、あー、でもまた中盤入って、ここはねー、難しいっすよねー、ガイルガーどうすんだろうねっていうね、おー、今のもインフィルド狙ってたような気がしたが、出なかった、あえて温存した説もあるが、あー、 っとチョップで落とすうん厳しいうん厳しいどうすんのかねこれなんか昔タコサモがヘイで始めた時すんげえうまいガイル使いの人がいてねだいたいなんかダルシム相手に3段決めてピヨ出せて勝ってたけどもやっぱそうはいかないのかねっていうおっ飛びが入ったまあガイル側もやっぱこうやってチマチマ当てていくしかないのかなとおっ あの中パン痛いよねしゃがみ中パンねまあ、ただ体力ああちょっとこれで男しも有利になっておーこれね引っかかんのよね<笑>足場当たるああこれこんなしゃがみ中パンああもう厳しいもう厳しいああもう厳しい あースパコン出したけどねまさに余生でしたねさあおここでハゲがまあバルログですかねですねまあ一応被せにいってはいるがおお落としてあやばい汚れ 投げれなかったかおリバーサーでテーラー出して逃げて、お当たりもしない<笑>あ、さあ、いけるか、あー あ, あいうになったが、さ あ, あ、ちょっと遅いね、おーっと、トネビーもちょっと今、飛んでたが、あー投げれない、ただ、爪、爪、おお、引っかかってさあ、おお<笑><笑> 今のもどうなんでしょうね、バク、まあ、バク転出してても厳しかったのかな、テラーもダメだろうし、あっ、ッーヒョウが当たって、あちょっと遅い、あのタイミングだとね、ダルシウムのね、チョップが、ま、そうそう、間に合っちゃうのよね、起き上がりでもなく、おっと、さあ、これ厳しい、おっ、ヒョウで避けたが、おテラ、テラじゃないよ、スカイハイクラー当たってれば、あ あ、厳しいおお踏まなかったがああチョップで落とさねてもうああるかこれおお相打ちこれはどっちが良かったのかってところですがあやばいよこれそのまませっかメセカせっかもうせっかメセカせっかもうそれだけでエアのぐらいのお今のは見せたねおっさすがに割り込まれて スライディング刺さって削ってからああもうゼロドットーああるかこれだ遅いよもうちょっと早くああ<笑><笑>今なんかお互い怪しかったぞ<笑>ちょっと惜しかったねさあここで出てくるのはもうユーメガさん このまま全員取り締まるのかというところでー続けてあなんで2発でぴよんのかなみたいな<笑> も, うあもうあっさり終わりましたねいくらダルシムがぴよりやすいとはやれ2発でぴよるのはやばいあ今のも死にかけてたが<笑>まあまさによまあうん うん、何、うん、とも言えないなあトネフィンもうまいイさあ画面端追いやってああパンが引っかかってナイトメイで拾われてもう残り数ドットおおああいうショッケーってところかなさあここで友座が出てくるが何で行くのかな メインキャラで行くのかかぶせていくのかおおメインで一番嫌っているベカベカにあえたいして<笑>あえて自分で入っていくただこれは本当見ものですね見ものですね<笑><笑>やべえ周りからの折りが<笑> そう引っかかってからのー飛びからのあこれはこの状態でいっちゃうのかーと思ったがおライ投げしてお、さあ逆にやりおおめきめきああただピオーラないはははなぜピオじラないははは人に対して煽りになっているなぜゆうべがはピオラないのかとおおっと今のは 投げられましたね。トモザが、最初取って。さあ、2ラウンド目。お、う, うまい<笑>確かに、なんか、ペガペガってないから、そういうのあるんだね、みたいな。お、うまいコパンで落として。あのコパン対空ってすごい有効なのよね。なんか、いろんなキャラに対しても。やっぱ発生が早いせいか。ああ、もうこれ終わっ あ, あれ あれ今、ガーフだったのかなみたいな<笑>。ガーフだったのかなは<笑>は<笑>ま、こういう絵も見れるみたいなね、もう。ベカベカの醍醐味。ああ、相打ちになっちゃうのね、あの高さだと。さあ、ここで。あまあま、あこれも相打ちになる<笑>。あ、これが潰せない。なんか、いろんな発見がありますねって。さあ、これがタイラハメキャスですかああ<笑>。同キャラ戦なのにずるいもクソもあんのかなっていう。 じゃあ、はい、じゃあゆうべがさん勝ったので、決勝進出。じゃそのまま残っててくださいね、ゆうべがさんたち。えー、瀬尾さんたちいます瀬尾さんたちね。はい。じゃあ。はい <笑>だって、いやファイヤー撃ってんじゃん め, めちゃくちゃファイヤー撃ったよね<笑>あんなにファイヤー撃つやついないよガエル戦で<笑><笑><笑>さあえーどうするんですか先方あなんか手上がりかけたんでそれにしましょうか違うますかゆうべがさんがどっか行ったじゃあゆうべがさん抜きでっつって<笑> はい戻ってきましたゆうべがさんがはいなるほどね決まってますはいじゃあどうぞ座ってくださいワンピースキ決まってるかと思ったらまだ決まってない はは、い、で先方決まってるようなので座ってくださいえー、っとワンピー側がワンピー側が、えー、ハゲハゲゆうべが金子チームハゲさんのエスサがはい杉さんはガイルかなガイル勝ちに来た大パンさああー終わったアパが出ない 悪くはないアパカが出るーコンボができるさあ S さがこれは倉橋ジョンチョイモードですね色とか確か確か、あのー、ステージも多分倉橋ジョンチョイこれだったと思いますけどアパカ出るぞー いったいったソニックガードーソニックガードさせれば結構いけると思ったけどいいぞ投げられるタイガー勝ったなは激しさがとトースどうすのエクスパが出てくる<笑>そうねそうねいいセントリーいいセントリー E セントリーメニープレイヤーズスタートチョイスエスサガットなるほどさあどうする飛んでダメージが結構取られているアパ出なくて投げられるさあシンク使ってアパ出る 俺は飛んでいるその通りですねはいでも特にコメントに英語があったんでなるほどって言って考え<笑>特にあれでしたね完全な役を乗せてくれている人がいるっぽいおっ出なくて あ破天荒さんってエスタが使うのアパカ減ってるたまーに使うあそうなんですかへえなるほどねうわ痛い痛い痛 い, たい<笑>アパカきついきついきついきついきついきついおしっかり竜巻には引っかからないぞ 飛んで引っかかるファイヤーファイヤー飛んで避けてなんで大竜巻ーー勝っているのはエクスパーだが真空もあるが打たないが打たないハゲさんもなんかいい動きしてるぞうわい痛えうお投げ返す 頑張ったねさあこれは金子さんいい動きをしていたソニック打ってさあしっかり落としてソニックソニック完璧 ああえー、っと竜巻を落とされて竜巻の着地には竜巻落とされた後の着地は竜巻出ないということなので、えー、ソニックは結構安全に重ね得だそうです あ, あこれはスタブ完璧な対応見せている俺は落とされるうーっと下がってくありがたい 2位で反応あれはツノッピーの技あっと巻き込まれて波動剣重ねちょっと優しいさあシンクー溜まったああ<笑>何もしないさあでもどっかでシンクー打ちそうだけどね打たないね打ったねさあちょっと負けてるぞエクスパー カネコガイルが片をうー危ない危ない危ないアッパーうーんちょっと時間足りないんちゃうか足りないさあセオさんに回ってきたセオさんセオさんこれ さ大桂で投げる裏剣刺さるがまあまあ問題なさそうさあ前に詰めるこれが大事ガイルはこれが大事よシュンリーガイルは攻める気持ちバックダンプしている投げるカウンターで投げていったさあ押しているぞ金子ガイー 全部が無駄投げるガード投げ完璧な間合いでしたねさあさあ悪いささやきが横から聞こえるああ飛ばれて投げられて避けるさあ踏みつけを出しているので着地に中足が当たらないうまい そばっと見てから投げに行くちょっと厳しいかどう攻める金子がいるさあ踏んでこれはチャンスああテンションであーうまっ<笑>背中蹴りで背中蹴りでめくりを浮いていたそして投げるさあこれは背負ったいいゆうべが今日の決勝戦ですさあどうなるかこれ 俺はしかくぐって投げられて投げ返す投げ返す投げるテンションで切り返す投げ返す投げ 返, す投げ返しすぎちゃうかテンションで切り返す投げる今度は台形でめくったので投げ返しのタイミングが変わる投げる投げるそういう試合かさあ俺はどっか行くゲージがちょっと欲しいんじゃないかさあ溜まったなかって 使って大慶さあこれは狙っていったかちょっとまだまだしぶといゆうべかが狙っている何かこれは打ち相打 ち, 相打ちしぶといさあ今度は1点くぐって投げて ツリードつりテンション見ているこの男この男見ている上通さないコパンでダブルニーも入れたと思うんですけど出なかった突っ込んでくる固めてちょっと待ってチ足さあどう守るかどう攻めるかしぶといぞこの油断できない刺さって隠らない これはガードから待ってテンンションここは勝負していったさあ1ラウンド取って踏みつけはガードさあユーベガがどこから仕掛けてくる台形しっかり原体空ができたこれはポイント100飛んで投げて上から来る来ない さあこのこの前お互いお互い反応し合っている暴れてゲージもあーっと終わり際に突っかかってきて投げてうおーっとすかして投げて投げにいったがまだ暴れているのが指が踏みつけ攻めるしかなかったのでちょっと上の対応できなかったが開幕バックジャンプ台形で こかして投げ返す投げ返しすぎないかこのとこ上逃げ て, 逃げてさあセオさんが原始をためているうわ大慶大空頑張りポイント加点されていくぞどうする見ているかセオ上も来るさあわからない大慶突っ込んでくる 投げ返して大慶さあ百列からまだ分かるうまいどうすんの大慶<笑>んであそこでなぜあそこで頑張れるさあ勝ったのは瀬尾瀬尾さんじゃないゆうべが勝ったお見事勝ったのはゆうべがいや最後ちょっと頑張りましたね じゃあ、勝利の一言。疲れました。疲れましたということで。じゃあ。マイク返します。はい、終了しましたね。はい、優勝は。ゆうべがハゲ金子チームでーす。おめでとうございます。はい、じゃあ、ちょっと写真。写真撮りましょうか。 あ配信台、だけしないようにリセットしますからね、すぐ。 これなんかお金入れたって言ってるんですけどはどうなんですかね。<音楽>まあということでじゃあ本日のランキングバトルは終了いたしますお疲れ様です。 はいえー、っとちょっとお知らせなんですけど今、一応毎週木曜日 s t エック x 5台入ってますんであのもしよろしかったら木曜日、大山ニュートンで X 遊んでってください。 で最近、あとツイッチと YouTube の方でもあの同時配信してるんであの過去の動画とか多分 YouTube だとずっと残ってると思うんであのいつでも見れますんで、まあ、もし昔の動画見たいなという方いましたらあの YouTube の大山ニュートンのチャンネルの方をご覧ください。 I'm <laughs> sorry.